山たのオロチ、神芝を通してお伝えさせていただきますね。よろしくお願いします。昔々、三人の立派な神様が生まれました。一番上が姉のアマテラス。みんなに尊敬されている太陽の神様です。二番目が月の神様で、ク読みの御事 と, と言います。そして、一番下の弟がスサノオの御事。 荒々しいけど一生懸命な神様です。ある時、スサノオはお姉様に挨拶するために天に登ります。でも、天の神様たちは天を乗っ取りに来たと勘違いします。それを見て、アマテラスは大きな岩の中に隠れてしまいました。世の中は真っ暗になりました。ヤマタノオロチ。 始まり始まり。暴れん坊は出て行け天の神様たちは髭を抜き、爪を剥がし、天から地上へとスサノを蹴落としました。アマテラスが岩の中に隠れてしまったのは、スサノが暴れたせいだと言いました。アマテラスはスサノの大好きなお姉様です。そのはずだったのですが、 お姉様俺の話を聞いてくれへん隠れるなんてひどいお姉様なんか大っ嫌いだ叫びながらスサノオは地上へと落ちていきました。地上に落ちて何日だったでしょうふと気がつくと、あたりは山の中、ひとっこ一人いません。俺は一人ぼっちだ。 寂しさがこみ上げてきました。川のそばをとぼとぼと歩いていると、流れの中に、あ、お箸だ。きっと人がいるに違いない。佐脳は川上へ、川上へと急いで駆けていきました。すると、あたりの様子が変わってきました。大きな木が根こそぎ倒れて、 山はえぐられ赤い肌をさらし、痛々いたしい有様が広がっています。砂脳は遠くを見渡しました。すると、大岩のそばに誰かいるではありませんか。急 い, いで近づいてみると、泣き崩れるおじいさんとおばあさん、そして娘がいました。どうしてそのように泣いておるのだ砂脳が尋ねると、 三人はびっくりして顔を上げました。涙をいっぱい溜めた娘のなんと清らかで美しいこと。佐野は一んに好きになってしまいました。おじいさんは足なづち、おばあさんは手なずち、娘は稲田姫と言います。恐ろしいや、山田のオルチがやってくるのです。 もともと私たちには八人の娘がおりました。毎年やってきては一人ずつ食べてしまい、もうこの娘だけになってしまったのです。そのヤマタのオロチがまたやってくるのです。アシナズちが泣きながら言いました。ヤマタのオロチとはどんなやつじゃ大きな岩のような体に頭が八つ。 おもやつ、目はうれたほうずきのように真っ赤に燃えています。長さはやつの山、やつの谷にまではいわたるほどで、娘を助けたくても恐ろしくてどうすることもできません。と言って三人はまた泣き崩れました。佐納の方にもひとしずくの涙が流れました。胸の奥底から熱いものがこみ上げてきて、佐納が 言いました。俺が、ヤマタノオロチを退治してやる。え、あなた様がしかし、頼みがある。姫を私の妻にしたい。シナずチはびっくりして、あなたはどなた様ですか少し考えて、スサノオが言いました。お、お俺は、アマテラスの弟、スサノオだ。あの、 テラス様の弟様ですか喜んで娘を差し上げましょうアシナズちは驚くほどあっさりと答えましたそこでスサノオは指を十字に切り呪文を言うと姫を櫛に変えましたそれを自分の紙に刺して言いましたこれで姫は俺が守れるお前たち俺の言う通りにとびっきり強い先を作れ そして、垣根を巡らし八つの門を作れ。それぞれに穴を掘って樽を入れ、その中に酒をなみなみと入れろ。足名ずちと手名ずちは言われた通りに、ご飯をたくさん炊いて一生懸命お酒を作り、山から竹や木を切ってきて垣根を作りました。そして、 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ。八つの門もできました。樽の中に並々と入れられた強いお酒の香りが、ぷんぷんとあたりに立ち込めました。すさのおさま、用意ができました。よし、これで準備は整った。身を潜めるんじゃ。 三人は息を凝らして、やがて空が急に血のように赤くなり、生臭い風と共に、ドドーンと地響きが起こりました。おおおおおおおおたけびをあげながらマトノロチがやってきました。ズズズズズズズズ。 ずずずずずずずず、こけむした巨大な体をずりずりと波打たせ、ランランと燃える真っ赤な目であたりを見回し、どこじゃ、娘はどこにおる、どこじゃな、なんじゃ、この良い香りは、酒じゃ、酒じゃ酒の匂いを嗅ぎつけると、 争うように我先に、酒じゃ酒じゃ酒じゃ酒じゃ酒じ ゃ, 酒じゃスサノーの思惑通り、オロチは八つの門に八つの頭を入れた。ぐいぐい酒を飲み出した。その酒は、足なずち手なずちが悲しい苦しい涙を流しながら、作り出した強い強いお酒。オロチはすぐに酒に酔い、 ぐでんぐでんになり首を樽に突っ込んだ。今だ佐野はずるいを素早く抜き、えい、いや、おろちの首をめっ切ぎりにした。ひとつ、ふたつ、三つ、よつ、いつつ、みつ、ななつ、やつそれでも暴れる胴体を切り、尾をきり。最後の尾を切ったその時カキーン サノの丈夫な剣の刃が欠けた。不思議に思って尾を切り裂いてみると。なんと、きらめく美しい剣が出てきたではありませんか。その場がまるで太陽の光に照らされたように明るく輝きました。あ、お姉様。 サノはそのまばゆい光の中にアマテラスの姿を見つけました。すると、これはお姉様の剣。アマテラスがにっこり微笑みました。お姉様はずっと俺のことを見てくれていたのだ。俺は一人ぼっちではなかった。やっぱり、お姉様は大好きなお姉様だ。笑ったサノオの顔がキラキラと輝きました。 スサノオは髪に刺した櫛を元の美しい姫に戻しました。そこへ足なつちと手なつちが駆け寄ってきて言いました。スサノオ様、助けていただきありがとうございました。どうか、いつまでもこの国にお住みください。姫は櫛に変えられたので、櫛なら姫と名前を改めました。そして、 2人はめでたく結婚してこの国に住むことになりましたその後スサノウは荒れた山や川をきれいにしみんなの命のもとになる稲や田んぼを守り国を豊かに治めましたそして天の国の神様たちも認める バナ地球の神様となりました。スサノとクシナダヒメの新しい御殿は、それを取り巻くように白い雲が幾重にも天に届くほど立ち並び、光り輝きました。愛しい妻、大勢の仲間、それにアマテラスの太陽の光に囲まれ、スサノは力強く言いました。俺は、 一人ぼっちではない。今までも、これからも、ずっと、おしまい。